皆さんこんにちは、総チャンネルです。総太郎です。たくさんのチャンネル登録、コメント、高評価をいただきありがとうございます。とっても励みになっております。はい。というわけで今回はですね、えー、特撮俳優、自分のキャラクターの顔をうろ覚えでどれだけ描けるのかやってみたんです。 絵画教室に通っておりましてでそこの絵画教室で個展を開くために頑張って描いていきましょうということで先生にお世話になっているんですけども今回せっかく YouTube を始めたということなのでそこのアトリエをお借りして劇レンジャー劇チョッパーの僕の変身体の顔を何も見ずにアクリル絵の具で描いい どれだけかけるのかどれぐらい似てるやつをかけるのかをやってみましたというわけで皆さん是非見てください VTR スタート Pshh! <sweak> いかがでしたでしょうかびっくりするぐらい。 なんでしょう微妙な結果になりましたねパッと見劇チョッパーには見えるけどもなんか目も違うしうんパッと見劇チョッパーだけどべらぼうにうまいとかそういうわけもなく ちちゃくちゃくなんだろうキプチョッパーに全然見えないとかもなく微妙な仕上がりになりましたねはいえー、この企画ちょっと僕だけじゃあれなんで万平とか三浦力兄さんとか 出てくれたら、他のみんなにもやってもらいたいと思いますみんなそれまで自分のキャラクターの顔を見ないでおいてねはいというわけであのご視聴いただきありがとうございましたこれからもチャンネルいろいろやっていきたいと思いますのでチャンネル登録高評価コメントいただけましたら とってもとっても嬉しいです皆さん今後ともよろしくお願いしますありがとうございました